陸上界のニューヒロインとして話題を呼んでいる、岡山のスーパー中学生ドルーリー主演佐藤3年、選手が29日、またも区間記録を塗り替えました。ドルリー選手は15日に行われた全国都道府県大抗女子駅伝に出場すると、中学生区間の3区で驚異の17人抜きの回想を見せ、9分2秒で区間新記録を達成し、一躍脚光を浴びました。 この日行われた晴れの国岡山駅伝でも中学生区間の3区 3km を走り、区間2位の選手に30秒以上の差をつける9分40秒というタイムで大会記録を10秒も更新。チーム順位も5位から2位へと一気に押し上げました。動画あり3人抜けた順位を上げられてよかったドルーリー・シュエイリ選手晴れの国岡山駅伝外線ラウンで区間新記録。 中学生から社会人までのランナーが、市や町ごとに分かれてタスキをつなぐ、晴れの国岡山駅伝が、今日、29日3年ぶりに岡山市で行われ、全国女子駅伝で改装したドルーリー・シュエーリー選手も、区間心の活躍を見せました。12回目を迎えた、晴れの国岡山駅伝には、岡山県内19の市や町から24チームが参加しました。 岡山市中区の旭川百軒川ランニングコースを舞台に、9区間 42,195 キロでタスキをつなぎます。3区3キロには、1月15日の全国女子駅伝で17人抜きの改装を見せた、津山市の中学3年生ドルーリーシュエーリ選手、津山市立鶴山中学校も出場。5位でタスキを受け取ると3人を抜き、 これまでの記録を10秒縮める9分40秒の区間新をマークしました。ドルーリー・シュエーリ選手、トップが見える位置で3人抜けたということは、一つでも順位を上げられたので良かったと思っています。レースは岡山市北区チームが大会新記録で優勝しました。RSK 採用放送。ご視聴ありがとうございました。